<笑>完全に腹の内み見せ合ってる<笑>、うんでお互い、はい、今回はまあ事故だと思いますからではクライマックスフェーズについていきます佐々木京吾は発見されたがいまだもう一人の徘徊者立花君は発見されていません、えー、窓の外は次第に明るくなりつつあるあと数時間もすれば警備会社の人間が様子を見に来ることだろうそれと時を同じくして院長も出勤してくれるに違いない このままではまず い, まずいみんなが焦りを現実的なものとして感じ始めた頃サイドの警報音が因縁になり響いたこの警報音はまさか一体やつかきたかいいぞおう慌てて院外に飛び出すと外部通用口が開け放たれていたおそらく立花瑠璃は外へ逃げ出したのだろう ま, まずいまずい幸いなことに柔らかな土の上には かかすに足跡がついておりメタリり山の奥深くへ続いているこれを追っていけば捕まえることは難しくないだろう絶対逃がすなおそああ行くぞそうして足跡を追いかけたあなたたちは下映えの中に倒れ伏した立花ルリを発見するそして彼女を取り囲む野生動物たち、はあ、野生動物たちはいずれもただならぬ気配を漂わせる 目を凝らすとどの動物も口の端から白い何かを滴らせているまずいなこのままではヤスらに噛まれたら我々も感染してしまうぞ感染べっ今一度倒れ伏した立花瑠璃を見るとびくんとこからどお金させ、えー、あなたたちに気がついたのか倒れたままの姿勢であなたたちが入るやらなければやられるそう感じたあなたたちはクライマックスフェーズのセットに入ります さ あ, あなたは塩素系の消毒剤とか持ってないんですかアウトブラック残念ながら ま, まずこのままでは一人でも感染したら我々のやるしかない橘瑠璃は6橘瑠璃と6でそれ以外のモブは2とします 苦しめられてきたお前のネックレスを返してもらうぞ俺、えー、ったお前のネックレスをな<笑>あいはいお願いしますただのミクズなんだけど ど, どの特技で発展しますか、ね、えっ、ー、とー戦争<笑>戦争戦争特技で持ってこう思ってる<笑>どうぞはい成功です、はい、では解散点をもらいますはい、はい、あっはい、立花瑠璃何 し、はい、しました。ではダメージ発生を行ダメージに回装さっきのネックレスも、はい、じゃあかっこよく回送してダメージをタクシしてください奪ったのか、はいのネックレス保管しておいたというのにまさかキノコになって立ち上がって奪っていくとはな絶対にくせ<笑>俺の盗みを暴いたお前だけはなクソ<笑><な><笑><お><笑><笑>はい。というわけで5ダメージですまだ息があるんだくそのかクソキノコやるめ。はい。では次、えー、モブ 野良犬の攻撃2俺が、はいではえー、水木さんに対して噛と、ねいいはい、に, に感染するわけにはいかない。 では立花瑠璃のターンです立花瑠璃はええー、みつきます誰にまた私が<笑><笑>はいかみつきに対して噛みつきます 6, 6成功あ10成功ちょっ今度は立花瑠璃か7成功は<笑>では次のモブ、えー、タヌキ タルキーががきますいいやー俺だでで、はい、でははに対して攻撃します6成功以上出してくださいじゃあ、えっと、なんだっけ、8枚ル瑠リトヨメサシにとどめさしにいきます。 しかしこれほどまでに実験が成功していたとは、実に喜ばしいことだということは、喜びで降ります。<笑>はい。八<笑>。めっちゃ喜んでる、ね。<笑>はい。じゃあ七で開始。八成功。残念な。じゃあ次俺か。はい。どうしようかな。ではあ俺はまあ無難に切断で。はい。行きます。 こはい、誰にあな、はい始まられる、はい、ではします成功で痛い失敗しましたね。<笑>では ダメージを生命力残り一。はい、<笑>あ、そうか、俺が二り2点ではいちょっと待ってね真痛剤を使ってたからなはいじゃあはい2、2位になります生命力あ、そう、はい、小山のを橘を花のりを戦争で攻撃します<笑>はい11お返します失敗しましたおおじゃあダメージ判定を消えな 2ダメージ、うん、はい、じゃあ花ルイは脱落しますどうやったはい、では次ノライ犬の攻撃4、振り直し2俺か、水木攻撃しますあ<笑>、えスペシャルはい、12で攻撃しましたえ、これどうなのスペシャルうん、特にない<笑> えー、と 6, 6成功です、ねねえはい、でででですすすすね次、の小山しま成功けたたよくははじゃあ今回は生物学で振りますタヌキなんで、はい、<笑>犬だね。犬か5成功 <笑>あ確かに。いや、8で管理します。あ、失敗しました。ダメージ判定。ダメージ判定。やれやれやれやっほやっほはい。では、えー、ドライルがってます敵のターンを重ねるに、こいつを組みる。はい。えっ、ー、と、これはじゃあ、物陰に隠れて、ヒュッって、ヒュッっていきます。はい。ヒュッ6。はい。では、5で管理します。あ、待ってえっ、ー、と、命中判定、マイナス2で。あ, あ 失敗か失敗だ。失敗だね、はい、では次。<笑>えー、ノラルの先<笑>先生、中先生<笑>失敗しましたね。ち なんかお守り で, で、えー、お守りを使ってもい い, いでそでかお守り今俺が使ってもいいのかいいのかちょっとじはいじゃあ無事合わせて<笑>ありがとうあと武器も使えるそうだねあはいはいはいあと最悪かあともう一回出るのからない成功ですありがとうでは小山君ありがとうじゃあこのタンクそういう状態来たわれわれは共犯者 <笑>で は, 優勝ではない、はい、しまます。じじゃななない。いい。戦いの戦争のの力が闘ってくな<笑><笑>みんみ避けはこのタヌキが誰か 1D6 かか、はい、で, で攻撃します。<笑> <笑>守り持ってないな振り直しさせるだからそう振り直しさせるではここでブロックを宣言できますブロックは同じシーンに登場しているプレイヤーキャラクターがダメージを受けた時あ受ける時そのダメージを肩代わりできます肩代わりするには攻撃に使われた特技で判定をして成功して1 d 6送って その出目の数だけ自分は肩代わりにしますはいじゃあ誰か肩代わりしてあげる人いますかえ 1D いるから6今ダメージ入っちゃうからなんかそれを分けるような形になるそう分けることじゃないあいいわブロックするブロックしますかうんしちゃうの水木さんいやしてもいいですあでも そ, そっか目撃者には合がいいよ、ね、り使わなきゃよかったあっそうだねあっそうだねあんなしたいあじゃあ、ね 患者のものを取るようなクズ、死んだ方がマちかもしれないな<笑>え。使わない。使わない<笑>。じゃあいいですえ。え使わないの？俺だってもう武器しかないの。武器は違う違う。カバーではなぜ誰もできな い, る い, ブいるブ。ブロックは誰でもせんけもしカバたら死ぬ。二しかない。あ一が出ればいい。<笑><笑>さっき友情を感じたとか言ってくせに。座んな。<笑>はいでは。 アセミルクはゼロになりました脱落するか死亡するか<笑>最後に地域をまずは放っている必要もなかろうじゃあ脱落する<笑>ここで考えてお互い作業不死死にゆくのででは今夜はまだ脱落しました<笑>では次タヌキの行動死あの救いになるあの靴膜になったから<笑>、えー、タヌキの行動が終わったから水木の行動<笑>え攻撃します、えー、死を感じたから死で振りますはい生活になる しいとこにいい<笑>はい7成功成功、はい次あんで で, で, で, では5で判定します<笑>強いこれね、なかななか終わらないですよ みなかたに攻撃しますみなかたに攻撃しますえっ振らない<笑> 8はい成功解決してください7はい1ゾロ<笑>ファンブルじゃないですかファンブ ル, ンブル関係か戦闘はまあ関係ないけど狂気を1枚獲得してくださいじゃあさその前に武器使っていいああいいよあのファンブルを選、ね、はす、い、じゃあ狂気は打たなくていいです うん、あ失敗しましたねはいやっいきますよああーますかしないですね意識でござ い, <笑>いらた、はい、死亡しますか、まあ<笑> だいのい、はい、じゃ繰安心してきたんですい じゃあタ、えー、ノライヌが攻撃します成功じゃあ終わんねえからあの回想シーン使ってないよねうんじゃあ回想シーン使ってえー、っと攻撃発展成功したら面接でいいです本当私もこの研究を始めて長く長くなればまさかこのような形で自分の研究の成果物とけりをつける時が来るとはな しかし今日は最も今までで有意義な研究ができたあの二人の目撃者も死にかけの状態こいつらを始末して私はこれからも研究を続けていくいい研究成功ありがとう成功ですはいではダメージ判ってくださいこれで1ぐらいか3ではドライブも脱落です はい、この戦闘の勝者は水木北郎さんです、はい、やりましたこの後、や煮るも焼くもあなた次第ですがどうしますか<笑>焼くよな煮るも焼くえ煮るも焼くもあなた次第ですがどうしますかフライステあの何かしたいことがあるんだったら何かしてもいい本当ええー、まあ現状現状立花瑠璃の死体動かなくなった死体と、うんえー、野良犬と短期の死体と えー、もう立つこともままならない二人も医者がいますあ医者と看護師がいますあなたはどうしますか<笑>全員あ山に火を放ちます山に火を放ちます<笑><笑>はいその周囲の死体は全て燃え尽きましたということにしようかと思うけどどうしようかなあ人エンディングいです<笑>いや 2人にはこれから目撃者として研究に協力してもらおう動物たちの死体は埋葬して橘瑠璃の死体だけ極秘に持ち帰りますはいで戦果として感情を1つ獲得させないんだけどもう自分に対しての感情で、うん えー、とどうしようしか、副委員長に教診を獲得させます。<笑>なるほど、いいっすよ。いいですよ。<笑>では副委員長、皆方は教診を手に入れました。<笑>ありがとうございました。一生ついていきます。<笑>以上でクライマックスフェーズを終了します。ではメイン、えー、エンディングフェーズ遅、ね、いかかってくる立花ルリア動物たちを、えー、尻時計。 あなたたちは生き残ることができました、はい、そして瑞希、えー、は立花、えー、ル瀬の死体を手に研究会でして立花ル瀬の死体を手にしかも君に結局命を救われることになった副委員長皆方は共振をあなたに感じるでしょう<笑><笑>ありがとうございますこの命すべてあなたのためにでは何かしたいことがありますか私は尊徳感情のみであなたに突きしたことを選んだ。<笑> 明日から3人で研究を続けて<笑><笑><笑>言えのかな<笑><笑><笑>私がこの病院で培った盗みの技術はあなたたちには使いませんが<笑>研究にはたくさんの指揮が必要になるでしょうそこで副委員長としての君のポストは必要だ<笑>おとします強<笑>獄の果てまで<笑><笑> では、これからもこの病院は研究材料を集めまえー、彼の欲望のままに運営が続いていくことだろう。で<笑>は、優勢に感染終了す。<笑> す, <笑><笑>すさまじきバッドエンド<笑>いや、今ハッピーエンドだハッピーエンド<笑>バッドエンドっていうか、もうそもそも俺たち始まった時点でバッドだから、ね。<笑>やばいでしょ。<笑> なんか俺自分の見ててさ、うわ俺これとんでもねえクズじゃないですか。二人がやっぱりヤバかったわ<笑><笑>はいじゃあこれ自読んでみ<笑>、はいちょ っ, とっ て, みて<笑><笑>